出来上がったよ豚の帽子で特製ミートパイだいっただきます<笑>ーやっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよなうちそれを先に言えなめチんンの結構のガキおいこいつ剣持ってるぞやれやれ困ったお客さんだな片付けろたく ハーリーナ、俺に何の用だよブ豚がしゃべってるいちいち驚くのこれだから田舎者はホーク床掃除頼むめんどくせえ残飯処理係も楽じゃねえでたくもうちょっとマシな残飯食わせろよな豚の丸焼きならもうちょっとマシに作れそうな気がするな 7つの大罪おう若いマスターさんだともう知らねえか手配書があるじゃねえかあれだあれだ10年前だっけ王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってなその犯人がこいつら七つの大罪よ聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか 団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな国一個滅ぼしたって話もあるとて言った。 いつらってまだ捕まってないんだろう一部じゃ全員死んだって噂もあるけどでもこの手配書毎年更新されてるぜやっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか 誰だこの子が7つの大罪 店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだお前店豚の帽子で、俺の店だあなたがマスターさんおかしいか い, いえその背中の剣が見えたものですから あ, あこれかへへ、<笑>ビビった スカだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろこれぞ食い逃げへの抑止力ってやつだおめえの飯を食わされたあげくに金ふんだくられる客の方が気の毒だ<笑>あっあっあっあしゃべる豚さんだフォークだぜよろしくなそうだ腹減ってないかよけりゃ食わしてやるよえっボクちゃんも をしていただいた上に食事までなんてお礼を言えばいいか礼言前にまず食ってみなはいいただきますんどうだまずいだろあっはいやっぱ り, っぱりでもすごくおいしい なあお前あんな鎧姿で何してたんだ探してるんです七つの大罪をなんでまた生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ大悪党だぜ開けろ村人からの通告があったおい出てこい呼んだかなんだ貴様 俺はこの店のマスターだサビの騎士はどこにいるそいつを出せ出てこいよ俺を呼んだかこのサビの騎士フォークをこ、この豚が7つの大罪ですかなわけないだろ な, なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜこんな騎士団があるか この豚でよければ、煮るなり焼くなり好きにしてくどっちも勘弁しろ。ガッキー。死を愚弄するとはいい度胸だな。は。マリオニさん、裏から女が逃げました。何。急ぎ、ついに様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おいし 七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに<ス>なんだどうした疑った死してきます の滞在を探してるんだ聖騎士たちを止めるためです聖騎士を止めるって何から聖騎士っていやこのリオネスを守る騎士の中の騎士英雄だろうがでもその彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら先日聖騎士たちの手により国王以下王族の者たちが次々と拘束されました 国王は病気で伏せってんじゃねえのかそれは聖騎士たちが流したデマです彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりませんただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては着々とその準備を進めていますじきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょうマジかよ大変だな のんきだなおめえは相変わらずでもさそれと七つの大罪とどうつながんだ唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば七つの大罪だけなんです おっと通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった決定に身元不明者2名死亡ってことでいいかお前たち何を勝手に生きておるわしの死亡決定を変更するでないわ勝手に決定すん、ね、してどちらが七つの大罪統合式人物なのか どちらも手配書とは似とらんようじゃ<笑>これはわしも運がいいその耳飾りの紋章は王家のようだつまり御御は決定エリザベス王女エリザベス王女エリザベス王女っつったらこの国の大三王女様じゃねえか 本ンにニは王国から捜索指令が出ておりました。生きたまま捕らえオとのご命令ではありますが、自コ死ならばいたしかたないでしょうなおーけっう自己死。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げきれません。お前。 諦めるわけにはいかねっって言って言ただろう私がおとなしく投降すればあなたの命をむやみには奪わないはずですどの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞどうして私嬉しかったんですたった一人で。 七つの題材を探す旅に出て旅なんてしたことなくってすごく不安で正体がバレないよう着慣れない鎧でくたくたになるまで歩いてけど誰を頼ることもできなくてなのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれてだから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの リオーダスそれが俺の名前だまさかそんなあなたはだってそのシンボルは獣の い, いえドラゴンのうわっ を仕留めただが一撃をもらったのはこのわしじゃと何ぞそれは俺の剣なぜ貴様の顔には見覚えがいやだとしたらなぜ昔と姿が変わっていない俺が誰だか分かったかままさかおスナーリック ウッキ決定この人常ならざる力はあの伝説が7つの大罪フンヌの罪ドラゴンシーンメリオダス これで一人目が見つかったわけだなエリザベス残りの6人のことなんだけどさ俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ情報集めのために酒場をやりながらなこれで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだがなえ一緒に行くだろ いい子様しっかり<笑>王国に増援要請をこれは一大事だぞ